皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。9月17日、今週のエピソード依頼帳に、破壊編最後の敵がいましたので、とりあえず行ってみることにしました。一回やって倒せなかったら、今週は諦めるつもりで行きました。天地雷名詞で行くのが正解かどうかは微妙なところですが、とりあえず、戦闘開始直後はカカロンで安定させる方針です。このまま5分くらいまでカカロンを使うことにしました。 残り3分を切りましたが、このままのペースだと倒しきれない感じがしてきました。そこで天地雷明子にできることは、カカロンをやめて、ドメディに変えることです。これでペースアップを図ります。残り30秒になりました。これはいよいよダメかもしれません。こうなったらもうバルバルーを出すべきです。むしろ、もっと早い段階で、バルバルーに交代させるべきでした。これはもう多分ダメなので、バルバルーをひたすら強化させます。 そしてもうどうにでもなれという感じで攻撃し続けますダメっぽいですね心の準備をしておきましょう何が起こったか一瞬わかりませんでしたまさか倒せてしまうとは残り5秒でした 私だけが完全に諦めモードでしたが他の7人がやり遂げてくれました本当にありがとうございますこういうのがあるから指導戦は面白いのかもしれませんエピソード依頼帳でやる分にはいい刺激になっているのかもしれませんというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました